えー、当時のフェス二日目、はい、ですけども、どうですか。意気込みは。雨ですけど、たくさん来ていただけたらと思います。はい、ありがとうございます。<笑>すま友達です。友達です。二、はい、日目も頑張りましょう。はい、はい、はいおはようございます。はい、今日、日目ですね。はい、えー、大雨で、<笑><笑>大雨の中もお待りではないですけど。はい、<笑>はい、今日も頑張ってやっていきたいと思います。お願いします。はい えー、と新たに商品が、えーと 入, 荷うね、入荷というか、あのししてそうですね、て、昨日よりもちょっとレベル高いんですけど、はい、非常に、えー、と良い木が安く買えるというとことで、うん、毎年から紹介したやつもあるんですけど、あっ、これ安い、<笑><笑>あ嘘なないこれ<笑>、はい、あ 金, バ 金, 金チャプターっ、うそ、ん、き昨日も紹介したんですけど、これを目玉かな、心拍のいいです、ねうん、2万円ですね、はい、非常にいいです。 あと一万五千円の新作も、あつい。これか、はいここ。これ、これもいいですね。うん、うん、入荷する、あそこからぎゅっと回ってますね、はい。はい、こんなものが新たに入荷されましたの で, で。下にも、結構そうです、ねいろいろ、いっぱいありますね。あります。はい、今日ならではの商品です。はい、はい、ぜひお待ちしてます。は<笑>い。は<音>い<声>、はい。 <笑>はいおはようございま す, は い, ますはい当事、えー、園盆栽フェス3日目最終日になりますはい、はいえー、じゃんじゃん寝引きしてますんでこちらは当事園の商品ですね、はい 1000、えー、以上のものがあー 10% オフ。札のついてるやつですね。いすねはい、こちらもですねいっぱいあります。それから根の松がですね。うん、えっ、ー、と人気のこのシリー ズ, リーズで、えー、3個入ってきました。<笑>はい、先着三名様。初日はすぐ売り切れました。はい。はい、な, なって仕入れてきました。はい。はい えー、こちらがですね、生徒さんの作品で、まあ 10% オフ以上ですかね。はい。はいえー、あ、あのついてるものがあります。<笑>はい、でこちらへずっと言って、この辺もずっと値下げしてます。ーでなんと目玉商品、<笑> 3000 円, 円。なんと500円。2000円。<笑> 2, <笑>はいこんなものもこれで作りますよね2000円でうす、ねえ。ということでお待ちしてます。はい、最初日4時ままままでででですすすすはははい、はいいいよよろろししししくくおお願願カカップラーメンあカップラーメンカップララーーメメンンのの 今, 今回は3分の2の確率で当たりここ <笑>お疲れ様でした。次<笑>はもうちょっと出してもらわないと。うん、こうせ、な、あたり出せると思う。出せますか。<笑>うん、今年はもうやるなら。お祭りがあるから。お祭り。お祭り。なんの。の、うん、盆栽祭りは。あ、来年だね。<笑>来年は出せると思うます。ちょっめます、一回。簡<笑>単さんからありがたい。<笑>毎年恒例のありがたいお話が。しますよ。 三日間皆さん大変お疲れ様でした。<笑>一応台風の中っていうことでしたけども、えー、皆さん本当に頑張っていただいて、えー、昨年以上のお客様がお見えになって、品数も相当売れましたので大変感謝申し上げます。ありがとうございました。はい。はい、一応目安として三、えー、日間の金額をお伝えします。 200円ってことで す, すごいです。で、まあ あ<音楽><笑>、ね、あ、お疲れ様でした。はい。とりあえず無くなりました。はい。とりあえず盛り上がったんで良かったです。はい、<笑>ありがとうございました。<笑>やっないです。<笑> 終, わ<り><笑>終わり終わり終わ<笑>また来年よろしくお願いします。ます今年はないんで、はい。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。ご覧いただいた皆様、ありがとうございました。 ございます。ちょっと告知が直近になってしまったらもうちょっと申し訳ないんですけど、それでも本当に100年以上の皆様にお越しいただきまして、まあ、本当に楽しい3日間を過ごすことができました。ありがとうございます。どうでした。えいや、もう雨降ったけど、でも全然って感じだったよね。そう、うん、皆さんのおかげですごい。なんか？ 思い出というか、うん、そういうような三日間になりましたね。あ、うんはい、れはあれで良かったかなって思います。そうそうそうそう本当にまあ今ハイライトが流れたと思いますけども、れこういう雨のシーン、ね雨の中皆さん頑張って準備してくださって、はい、教室の方を、うん、バカ受けバカ受けでした。したはい。でなあ<笑><笑>あのー、みんなで、ね、準備できたっていうことで。 えー、それが報われた形になったんじゃないかなと思いますのではい、はい、来年もお祭りとフェス頑張りたいと思いますのでその時はまた遊びに来てくださいはい、はい、それじゃあバイバ イ, バ イ, バ イ, バイありがとうございましたありがとうございました